2023年のコーヒー福袋スタバカルディタリーズ上島コーヒー米田森彦たくさんのコーヒー店が福袋を販売しておりますが今回紹介しますドトールはですね今年で購入4回目です過去の福袋軽くフラッシュバックしていきましょうご覧ください1800円の福袋を買ってきました今年はもうすごいですよはいこんなに買っちゃいました今年も買ってまいりまし た, ましたカメラオッケー音オッケー 役者オッケー用、スタートどうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。新春限定セット、全国のドトール店舗にて販売を開始。ドリップカフェセット、4種。コーヒー豆セット、4種。合計8種。前作同様、最大 39% お安くゲットできます。 全8種ですねそれぞれ見ていきましょうまずはドリップタイプエントリーナンバー1番25パック入り2000円エントリーナンバー2番50パック入り3900円エントリーナンバー3番75パック入り5600円エントリーナンバー4番ソー そ, そうコラボセット4500円はいそしてコーヒー豆タイプいきますエントリーナンバー5番2袋2000円エントリーナンバー6番4袋3600円エントリーナンバー7番4袋6400円エントリーナンバー8番ソー そ, そうコラボセット6400円 はい。全8種。2023年は発売されたのですが、監督が購入したのは2つあります。ドリップ缶とコーヒー豆、それぞれ1つずつです。2番と、まあ6番ですね。まずは2番、50パック入り、3900円でございます。こんな感じに入っております。監督、過去にですね、こういったこの福袋を購入しておりまして、通常ですと、一番高いものです。グッズが入っているものを買うパターンが多かったんですが、例えば過去、コーヒー豆を入れるカニスター缶ですね。こういったものが入っているものをゲットするというのが結構多かったんですが、今年はですね、 があってコーヒー豆の価格が上がっておりますその要因はコーヒー豆の世界最大の生産国であるブラジルの天候不順や世界的な物流の混乱があったこと新型コロナウイルスの影響で経済活動が再開しコーヒーの消費量が増加したことが要因と言われております。 まずはドリップカフェからいきたいと思います。こちらも個人的なことになります。実家の両親と分ける、まあ、シェアしようと思っておりまして、2番につきましては、ここが2つ入っております。なので、この半分をですね、実家に持っていきたいと思います。賞味期限が2023年の10月となっております。余裕でしょう。では、開けていきます。確か2019年が5種類、20年が3種類。減ったんですよね。そして、21年が4種類。 そして今回は何種類のコーヒーが入っているのでしょうか蓋を開けますと、ハワイコナブレンドコーヒーが入っております。あ、パッケージ変わってますね。ハワイコナブレンドコーヒー、マイルドブレンドコーヒー、ドリップカフェ、ブルーマウンテンブレンド。昨年同様 4… 4種類のドリップコーヒーが入っておりました。馴染みのメンバーですね。このマイルドブレンドだけ10パック入っております。その他こちらの3つにつきましては、それぞれ5パックずつ入っておりました。入っております。ちなみに、ちょっとここでもあえて言わせていただきますが、昨年はですね、なんとですね、同じ金額で さらに十パック多い、六十パック入っておりました。まあ、これは仕方ないよね。というわけで、この箱を一つに二十五パック入っております。はい、では、次見ていきたいと思います。エントリーナンバー六番、コーヒー豆四パック。 価格は3600円です。こちらでございます。検討で事前に予約をしました。まずは、マイルドブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、ゴールデンモカブレンド、ドミニカンブレンド、4袋入っております。で、このコーヒー豆セットなんですが、こちらでございます。毎年入っております。豆につきましては、実際の店舗でコーヒーを控えできる控え券が入っております。こちらでございます。読ませていただきますと、本チケット1枚で、ブレンドコーヒー、アメリカンコーヒー、アイスコーヒー、S サイズをいずれか1枚とお控えできます。えー監督昨年 これ使ったんですけどもそうだよそうだよねこの計10枚あったんですけども ありがとうございます。これはね、余裕で使っていきたいなと思っております。余裕でなかったです。えー、4枚ですね、使い忘れました。えー、期限がですね、こちら5月31日までとなっております。まあ、今回はね、5枚なんで余裕で使えるかと思いますが、もうしっかり使っていきたいなと思っております。セットドリンクではご使用できません。他の特典、割引券などと併用はできません。本チケットは換金ができません。全国のドトロショップにてご利用いただけます。前回はね、10枚買ったので、えー、ブレンドコーヒーとアメリカンコーヒーくださいって同時に2枚出すこともできました。というわけで、 期限は5月31日とというこでで半年ですね絶対に使い切りたいと思います。というわけでコーヒーが大好きな方はですね通常に買うよりも確実に男に買えますのでコーヒー好きな方はですね是非買ってみてはいかがでしょうか。というわけで毎年恒例コーヒー飲みたいと思います。 今回何を飲もうかなとりあえず、このドリップに関しては、通常よりもちょっとお高い方、ブルーマウンテンブレンド、豆につきまして、この輝いているゴールデンモカブレンド、いきたいと思います。 というわけでですね。それぞれのコーヒーをカップに入れました。まずはこっちから行きましょう。ブルーマウンテンブレンドドリップしたものです。うん、酸味が強めです。このブルーマウンテンブレンドはですね。この裏見てみますと焼き栗を思わせる香ばしさと豊かな香り。ああでもなんかそう言われると焼き栗感があるぞ。またバランスの取れた味わい。ホワイトチョコのような甘さの余韻。うんうん そう言われると、そう言われると、ちょっと高いだけだと、なんかじわ染み渡るような感じです。続きまして、コーヒーマシーンで落としました、豆。ゴールデンモカブレンドでございます。うんうんうんうんうんうん。はい。違う、違うと言えば違うな。 裏見てみましょう味わいはまろやか熟したベリーを思わせる香りと甘酸っぱさ柔らかな口当たり確かにこちらよりもベリーとナッツを思わせる余韻そう言われれば大きな違いは分からないんですけども確かにね比べてみると違いはありますねこっちの方が酸味が強いのでどちらかというとこのブルーマウンテンブレンドの方が好きですねというわけで濃厚ミルククッキーいただきたいと思いますこちらでございます うん甘さと苦味最高の組み合わせですうんうんうんううんしか言ってない、うんインはい、というわけでですね今回はこちらのドトール福袋こちら購入させていただきました是非参考になっていただければなと思っておりますのでもしよかったら高評価ボタンいいねコメントよろしくお願いいたしますではまた次の動画で会いましょうお こちらのえ全5種類が入っております7つの豆が感じるかと言われたら正直わかんないんですけど3種類がですねそれぞれ10パック入っておりますやっぱ豆です合計で30杯飲むことができます味覚オンチな自分でも確かにフルーティーな香りがします